こんにちは。僕の名前はスーパーモンスターウルフと言います僕は日本初の LED 重外撃退装置として北海道で生まれ初めて徳島県に来ました僕の仕組みはセンサーで感知して野生動物を驚かせ近づかせないように働いています お前だけははいいかかかがででししたたた笑っ方まませせん僕みつ・ああ 実力が認められ喜ばれているんですよ僕も形がユニークですので今まで多くのテレビや新聞に取り上げられたりしてちょっと